地味キャラ劇場飛んでけ訓 練, 訓練兵団訓練兵団とは巨人の信仰を食い止めるべく志願した少年少女たちが戦う術を身につける学校のようなものである<笑>。<笑> だ刻 だ, 遅刻だ初日からこんなことじゃ巨人なんかに立ち打ちできるはずがねえ<笑>こんなところを誰かに見られでもしたらクシクシあそこに塀の崩れたところがここからなら近道できそうだ。 エレン遅いねミカサ今日朝一緒じゃなかったのええまさかまだ寝てたりしないよねさあ僕てっきりミカサが起こしに行くと思ってたよ私が、うん、だだって君とエレンっていう深い関係だしそうねそうだよね エレンとは一緒に住んでたんだから家族も当然だ。ええ、だからさ、これまで通りエレンのことはミカサに任せようと思って、僕声かけなかったんだよね。そう。それにしてもエレン本当に遅いね。ガラ、ウルン、ゼ、危ねえ。もうちょっとで遅刻するところだった。 遅い一体どうしたのいやそれがいやそんなことはいいんだよミカさん何で朝起こしてくれなかったんだだって男子宿舎に入って噂になったら困るしなんだよ噂って大きな声出さないで、うん、俺は今日も起こしてもらえると思ったからジワ。エレン泣いてるの泣いてねえよやめなよエレン 三笠は君を起こしに行って2人が付き合ってるっていうことがみんなにバレたら困るって言ってるんだ付き合ってねえよがうっ、はあ、あ あ, ーザー あ, あっあっあっああっあああああああああああああああああああああああああとああああああ アルミお前が変なこと言うからだぞなあミカサ知らないお前元はといえば、うん、こんなところでやるよよ訓練兵団とは巨人の信仰を食い止めるべく志願した少年少女たちが戦う術を身につける 学校のようなものであるアルミアルミウル、うん、ン僕クはい体よかったお前朝礼の途中でいきなり倒れたんだぜえ あ, あああそうか僕くそは。 足手まといにはならないってそう決めたのにアルミお前どっか体の調子でも悪いのかいや教官の話があまりにも長くてつまらなかったからついうとうととネタ<笑>のかよエレン冗長で中身がない話ほど無駄なものはないと思わないかおいお前それ教官の前で言うなよ 私もアルミンに賛成 あ, あなんでミカサもいるんだ心配だったからありがとう僕は大丈夫違うエレンがあうん俺は別にどこも悪くねえよエレンがあんなに長い話の間立っていられるか心配でどんだけ貧弱と思われてんだ俺は<笑> あんなもの巨人を倒すための訓練と思えば何ともないぜ俺は戻るぞ俺は俺 は, 俺 は, 俺は一体気を失って倒れたんだで頭が倒れた時どこか撃ったのかも ちげえよお前が殴ったんだろ何で突然エレンをあんな辛い場所に戻らせたくないだからってそんな止め方ないだろぐぐエレン泣いてるの泣いてなんかねえよガシガシ大声で騒ぐのやめなよ病人がいるんだよお前はサボってるだけだろうが、うん ががだったたら戦うことができたのにおいアルミ出る方法考えろよ急に言われてもン井上まりな。